こんにちは、アブです。今日はですね、動画編集で月3万円稼ぐ、えー、月3万円の収入を作る方法、2020年バージョンっていう話をしていこうかなと思います。最新の、えー、動画編集の事情と、どうやったら動画編集の仕事を作ることができるのかっていう話をセキュラーにまとめていきます、えー。僕のチャンネルではですね、動画編集の、えー、仕事の取り方だとか、営業の方法だとかをまとめたりだとか、えー、今まで作った動画編集の、あのー、に関する、えー、動画の ですけども結構ねバズって1万とかね 最初ね、全然伸びてなかったんですけど、3万、4万とか、20万再生ぐらいしてるようなえ動画もあったりとかしてるんで、よかったらチャンネル登録していただいて、別の動画も概要欄に貼っ て, 概要欄に貼ってるんで、よかったら見てください。今日は2020年バージョン、月3万円、どうやってえ動画編集で稼ぐのかなっていう話をセキュラーに話していこうかなと思います。3つポイント上げていこうかなと思います。まず1つ目、実際、あの、なかなかね、動画編集、スキルを持ってるんだけどとか、 えー、動画プレミア、あのー、アドビのプレミアできるようになったよとか。 ファイナルカット使えるようになったよっていう人も結構いらっしゃるんですけどそれを実際仕事に生かせるかっていうとなかなか 難, って難しかったりしませんかえー、以前動画編集は稼げませんよっていう話だとかあとはまあそのね1年ちょっと前に動画編集で月5万円稼ぐっていうような動画も作ってるんですけどまあ難しいんですよ営業ができない人にとってなかなかね難しかったりするんですよねスキルはあるんだけどとか動画は作れるんだけどそれをじゃあ 仕事にどう生かせるかっていうとなかなか難しいとで実際どんな仕事をあ作ることができてどうやって営業をかけてるのかっていうところを今日はお話ししていこうかなと思います3つポイントがあります1つ目どんな仕事なのかっていう話なんですけども僕がおすすめする2020年におすすめする仕事は YouTube のアドバイザーになることですこれどういうことかっていうと YouTube を始める人めちゃくちゃ増えてませんかめっちゃ増えたんですよ で2020年特にコロナの影響でやっぱりオンラインで集客しないといけないねとか紙媒体よりもやっぱりあのオンラインあのウェブ媒体動画っていうのはすごく注目されるようになりましたで特に2019年 の, あの動画の広告ってすごい伸びていて特にあのテレビの広告とインターネットの広告って今でいくと2019年はインターネットの広告の方がテレビの広告よりも総額的に言うと使われてるっていう状態にな 状態になっているんですよこれは電通のデータを元に話しているんですけれどももうテレビで広告 CM を打つんじゃなくてインターネットで CM した方が集客につながりますよねっていうふうに時代がなってますもう特にアメリカとかも見てもらうとわかるんですけどアメリカとか中国見てもらうとわかるんですけどももう全世界的に先進国を中心にもうインターネット広告がすごく強くなってますそういった背景もありながら YouTube 特に YouTube を使って、え集客したいなっていう人がめっちゃ増えてます。ただ、ただですよ。YouTube を集客に使いたいな。じゃあ、どういうふうに始めようかなっていうふうに悩んでるお店、飲食店、たくさんいるんですよ。そういったところにアプローチしていくっていうのが YouTube のアドバイザーになるっていう最初のポイントです。これ結構おすすめで、どういったことがあるかっていうと、例えばですよ。例えば、えヘアカット、美容室、サロン運営してますと。 ただ運営してるんだけどなかなかホットペッパー以外だとか別のね予約媒体持ってるけどなかなか集客できないなって人が結構いらっしゃってとか他にも飲食店やってますと、えー、焼肉屋さんやってるんだけどなかなか人が来なくてね困ってるんだよとか、えー、ホテルゲストハウスやってますゲストハウスやってるんだけどコロナの影響で外国人も来なくなったしどうやって集客したらいいのか分かんない、えー、どうしようどうしようっていうふうに思ってる人がめちゃくちゃ増えてるんですよ そういった人たちにアプローチできるように、えー、YouTube のアドバイザーしてます、YouTube のコンサルしてますっていうふうな形で、えー、仕事をね、営業をかけていくっていうのはポイントです。ただ、ただちょっと問題があるんですよ。これね、押さえておきたいところなんですけども、YouTube のコンサルって、正直うさんくさい人も結構いるんですよね。この人全然 YouTube のコンサルっていうふうにデカデカと言ってる割に、全然自分でね、あの、YouTube のコンサルできてないじゃんとか。 YouTube、自分のチャンネル全然伸びてないじゃんっていう人もめちゃくちゃ多いんですよねそういった人たちに当たらないためにも騙されないためにも僕らがなんていうんですかね YouTube を実際に発信している人たちがコンサルした方がいいなっていうのが正直なところです再生数伸ばす方法だとかあとはどんな動画を作るのとかどうやって編集したらいいのっていうようなことをやっぱり動画編集のスキルを持っている皆さんであれば全然簡単にできちゃいますよね そういったところをアプローチしていくというのがおすすめのポイントです。で、特に、特にですよ、営業するときのポイントとしては、知り合いに営業していくというのがおすすめです。あの、特に仕事を作るっていうような目的ではなくて、何ですか、もう無料で全然いいから、やるよっていうふうな形で、どんどんどんどん受けていくというのは僕がよくやってるスタイルです。これどういうことかっていうと、知り合いだとか友達ってやっぱり結構長くつながっていく人たちじゃないですか。そういった人たちから僕がなかなか、何ですかね。 お金を取りたいってい う, ふうに思わないんですよなんでまずは無料でやってで無料でその無料で作った動画をもとにこれを実績っていう形でポートフォリオに僕がその動画を使わせてもらえますかっていうふうに言ってでそれを自分の実績としてどんどんどんどん積み重ねていってまずは知り合いから作っていってでその知り合い かかから作らら作せてもらった実績をとに営業をかけるっていううのののが最初の一歩なのかなっていうところですまず一つ目のポイントは YouTube のアドバイザーっていうのが今伸びてますよっていうところと、うさんくさい人たち結構いるんで、まずはもうね、ちゃんと作って、無料で作ってとか、無料でやってみて、実績を作ってから営業をかけるっていうのがポイントですっていう話が一つ目でした。次二つ目、サイトと YouTube の動画ってめちゃくちゃ相性がいいんですよ。 なんで、ブログだとか、ウェブサイトと YouTube 動画をつなげるところが2つ目ポイントです。これどういうことかっていうと、YouTube とウェブサイト、特にウェブサイトってどういうふうになってるかっていうと、Google の検索がメインになることがほとんどです。Google を検索、Google でね、例えばね、福岡の Wi-Fi カフェとか、おすすめ Wi-Fi カフェ、カフェ、<笑> Wi-Fi が早くつながるカフェとかって検索すると、僕のサイトが出たりするんですよね。そういったサイトと YouTube、 は、めちゃくちゃ相性がいいです。相性がいい理由は、Google は YouTube の、の YouTube は子会社になってるもう提携してるんで、そういったところから行くと YouTube の、YouTube の検索アルゴリズムと Google のアルゴリズムって同じなんですよ。なんで、YouTube で盛り上がってる動画を作ってる、コンテンツを作ってる、インフルエンサーだとか、コンテンツを作ってる人の作ってるサイトっていうのは、連携していったり、すごくマッチしやすく、見られやすいっていうのが、 ありますなんでサイトと YouTube をドッキングさせて両方、えー、使える作れる、えー、クリエイターっていうのは重宝されます最近でいくとあの Google マップ Google マップの MEO っていうふうに言われたりしますよねあのー、マップエンジン<笑>マップエンジンの、あのー、検索のアルゴリズムを言われたりだとか例えば、あのー、福岡だとか東京だとか大阪だとかでカフェ行きたいなと思った時に Google マップでカフェ コーヒーヒって検索ししたりしますよねその時にどうやって、えー、店を探してもらえるのかっていうようなあの検索の仕方があるんですけどもそういった、えー、サイトを作ったりだとか検索のされ方によってどういうふうに見つけてもらいやすくするのかっていうような知識を持っておくだけですごいい営業に有利になります例えば飲食店さっき言ったみたいに飲食店焼肉屋さん作ってますタピオカ屋さん作ってますと。 でもどういういいいに集客したらいいか分かりません。お客さん呼びたいんだけどどういうふうにしたらいいか分からないとあ大丈夫ですよと僕がサイト作れますし動画も作れますで、えー、Google のマップ登録も全然全部やりますよっていうふうにやるとすごく営業もしやすくて。 特に知り合いの方からお願いされてやってみて無料で受けて実際やってで実際やってよかったら、まあ、月額で僕が修正したりするんでよかったら、えーね、月額契約とかしましょうかみたいな形でやってもらったりするとすごく営業が便利ですサイト制作と動画編集はめっちゃセットにすると、えー、やりやすいんでサイト制作もすごく簡単にできるんでよかったらやってみてください、えー、2番目のポイント、えー、月5万円3万円か の収入を作るためには、サイトと YouTube をドッキングさせて2つスキルを持つとやりやすいからと。まあ、特に動画編集できる人ってサイト制作って簡単にできるんですよ。えー、僕の中では、僕の中ではでサイト制作よりも動画編集の方が難しいなっていう思いがあるんですよね。だから理由は、あのちょっとあのパソコンのスペックが高くないと、パソコンの機能が高くないと動画編集ってなかなか難しかったりするので、サイト制作と。 できる人は、まあ、動画編集できるし、動画編集できる人はサイト制作もできるのかなっていうところでお勧めしてみました。次、三つ目。三つ目のポイントは何かっていうと、動画編集の講座を、えー、仕事にすることです。これ結構やってる人も増えてきたかなって思うんですけども、やっぱり動画編集できる人ってスキルを持ってる方がめっちゃ多いです。でスキルを持ってるんだが、それを仕事に活かせてないってところなんですよね。で、今、ご時世、えー、最初に言ってみたいに、オンラインで集客したいとか、 動画作りたい、YouTube 始めたいっていう人がむちゃむちゃ増えてますと。で、むちゃむちゃ増えてるんだが、自分でできないって人が多いんですよね。でも自分でやりたいっていうふうに思っていて、そこを習える場所を探してます。オンラインで講座を探してます。そういった講座を作るっていうのもポイントになります。自分でやりたいっていう人に向けて動画講座を作るってところです。例えば、スマホでできる簡単 YouTube 登録とか。 スマホでできる YouTube の講座、入門編みたいなイベントを作るっていうのはおすすめです。これなんでスマホっていうふうに言ってるかっていうと、やっぱりパソコンをみんな持ってるわけじゃないんですよ。時代の背景的にやっぱりスマホの利用者がすごく多くて、8割9割っていうふうに言われてますよね。で、スマホを持ってる人が多いんだが、で、動画もね、そのね、インスタ映えとか、インスタによって撮ったり撮影したりっていうふうにしてる人も多いんですよ。 ただ、それをどうやって編集したらいいのかなって思ってる人とか、どうやって無料のアプリを使って使いこなせるのかってわからない人も多いんで、そういった人たちに向けに初心者向けの動画構造をやってみるのはありです。ただ、まあコロナの影響で場所が借りれないとか、えーね、なかなか難しかったりすると思うんで、Zoom を使ってやったりだとか。 あとは動画講座をオンライン講座としてやってみたりだとかっていうふうにいろいろと手段もあるんでまあ少人数でやってみたりだとか少人数から始めてみるのがいいと思うんですけどもそういったところで動画編集を講座にしてえ仕事にするっていうのもポイントになってますやっぱり今でこそねなんかねまる記念日とかえカップル記念日結婚記念日っていうののサプライズ動画プレゼントとか結構流行ってるんであとは結婚式流すサプライズの動画とかあと赤ちゃんの誕生祭とか っていう風に動画でね作ってかっこよくかわいく作りたいなっていう需要があるのでそういったところを自分でやりたいっていう人に向けて発信するっていうのが3つ目のポイントでした、えー、今日は動画編集で月3万円稼ぐ、えー、収入を作るための3つのポイント、えー、3つの方法について具体的にお話ししていきましたまず1つ目が YouTube のアドバイザーになるコンサルをやってみるってところです、えー、全然ね無料でいいからまずは知り合いから、えー、実績を作らせてもらって実績を作らせてもらって で、そこから、え、営業をかけていくっていうのもいいのかなっていうのが一つ目。で、次二つ目。あ、ちょっと忘れた。え、ポイントを言うと、知り合いにお願いした後に、その知り合いの人に無料でお願いした後に、これが納得いったら、もしよかったら、他の人に紹介してもらえませんかっていうふうに、ワンクッション、え、アプローチしておくだけで、その人がね、無料でやってもらえたよって。 今回はちょっと無料だったんだけど、よかったら、まあ、1万円とか3万円とかでね、作ってもらえるからめっちゃいいよっていうふうに、口コミで紹介してもらいます。そういった口コミを、えー、あのバネにしてとか、うん、糧にして営業をかけていくっていうのもいいのかなっていうところが一つ目ですね。二つ目、サイトと YouTube っていうのはめっちゃ相性がいいんで、どんどんどんどんサイト制作もしていきましょうっていうところです。で、ちょっとね、二番目のも<笑>言い忘れてたんですけども、僕も最初、えー、動画編集するときに、福岡の メディアを作ってました。福岡のメディアを作って、記事も書くし、ライティングもするし、動画編集もするし、動画をアップしますし、YouTube にも残りますと。でコンテンツがどんどんどんどん残っていくんで、集客できますよっていうふうなアプローチをパッケージ化して、 営業かけてましたそれで全然あの営業かけれたんで、えー、よかったら真似してみてください概要欄にあの僕の、えー、動画編集してたもうすごい前2年前3年前からやってたやつなんですけどもちょっとねお見せするのは見苦しいんですけどもそのサイトがあるんでよかったら URL、えー、るか飛んでいただければと思います次3つ目動画編集の講座を実際にやって講座で教えながら、えー、ねアシスタント作ったりだとかあとはどんどんどん 自分の中で営業をかけていって、知り合いを作ってやってくださいっていう風にお願いされるような人材になるっていうのも、人材になるっていうのもおすすめのポイントです。今日は3つ紹介していきました。いかがだったでしょうかまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。バイバイ。